よしはい、えー、皆さんこんにちはオースンタンですで、えー、前るーちゃんが動画でなんか日本人のことを付き合ってきてカルチャーショック受けたとこととか何かいろいろ言ってたんですけど今回はるーちゃんが家にいないということでリベンジしたいいと思います私が、えー、るーちゃんに対して感じたことをぶつけてやりたいと思います<笑> えー、1番、あまり料理をしない、まあルーちゃんと付き合ってル、まあ、ーちゃんがほんと料理しねえなと思ってルーちゃんに「なんで料理しないの?」って聞いたんですけどいやまあ台湾自体、まあ、その外食文化が結構盛んでしかも安いっていうことを聞いてあ俺も台湾行った時にあ確かになあって思ったんですよ、まあ。そのせいいか、まあ、るるーちゃんは料理ができない 感じにななっっっちゃったのかなって思います、まあ、日本ではまあほとんどの人が<笑>料理女の人できるってイメージを、まあ、植え付けられちゃってるんですけどテレビの中でテレビの中でも、まあ、いろいろドラマとかで亭主関白っていうのがあってその亭主関白って意味が、まあ、あのほとんど男の人は家事しないで女の人がその主婦専業主婦になって、えー、<笑>ほとんどの家事をするっていう。 あるんですけどまあルーちゃんに対しては結構当てはまらないんでそこはかなりのカ ル, タカルチャーショックを受けたなって思います俺が結構料理できる方なんですけどルーちゃん全然できないんでまあ、ルーちゃんのほ心配になってまあ特に日本って揚げ物が多いじゃないですか揚げ物結構そのコンビニとかでから揚げ棒とかいっぱい売ってるの見て、まあ、自分も買いたくなっちゃうんですけど まあ、そういうの見て、まあ、日本の食文化ってやっぱブラックコインで自分はルーちゃんにこのもやしのねニンニク醤油炒めってやつこれを買ってあげたんですよしかも自分ドン・キホーテでもやしと豚肉買ってルーちゃんに作ってっつって作らせたんですよただまあルーちゃんちゃんと作れて、まあ、ちゃんと美味しかったんで、まあ、個人的にはね、まあ、こういうのを使ってどんどん自炊していって まあ、素敵な女性になってほしいなって思います、えー、2番、まあ、帽子と、えー、T シャツと短パンとスニーカーのセットが多いで実際自分が台湾行って感じたことなんですけどとにかくそのセットの女の子をすごい見かけましたねでルーちゃんと自分が最初に会った時もルーちゃんそのセットだったんですよ、まあ、こんな感じなんですけど で、実際、自分が今まで見てきた大学生の時の、えー、女の子はこんな感じなんですよ。こんな感じね。なんか、全然違うなっていうイメージがあって。で、なんでルーちゃん全然違うのかなって思ったら、まあ、テレビであの、ツワイス、TT の、TT のツワイス見てると、あ、ツワイスもなんか短パン多いな、みたいな。あ、そういう文化の違いがあるんだ、と、ちょっと感じました。ルーちゃんはどんどん日本に来て、 まあ、日本に結構染まっていくってていいくうか<笑>結構スカートが多めになってきたんですけどま個人的には結構その台湾スタイルまあ勝手に台湾スタイルと思ってるんですけど台湾スタイル結構好きでまあルーちゃんにはもう一回着てほしいなって心の中では思ってます、3. ブランド品をあまり買わないまあルーちゃん特にブランド品全然興味ないんですよなんでプレゼントでまあ自分がまあルーちゃん全然ブランド持ってないから。 まあ、わざとブランド品を渡したりしてル、まあ、ーちゃんにちょっと大人の女性のイメージをつかせようかなと思ってるんですけどまあ本当に興味がない<笑>私が今まで付き合ってきたその日本人の女性はほとんどブランド品大好きでデパートとか行って結構ブランド品見に行ったりしてたんですよでも本当にルーちゃんとはそれがなくて逆にまあ心配でもありちょっと嬉しかったり。 お金かかんないからね<笑>って思ったりちょっとしたのはありますねしかもルーちゃんはなんかブランド品っていうよりもえっとまあ食べ物がすごい好きで最近松屋ハマってるみたいですねあとルーちゃんの秘密を一つだけ教えますルーちゃんはほんと味音痴なんですよ味音痴っていうのはその食べたものの美味しさが分かってないのか分かんないですけどなんか高いもん食っても安いもん食っても同じ味 なっちゃうみたいですいやつうかルーちゃん食べ物好きなのに味音んつってどういうことや<笑>今の、えー、食事が大好きないっぱい食べるルーちゃんで、えー、ずっといてほしいと思います4何でもズバズバ言ういやーこれはほんとにねルーちゃんだけかは分かんないですけどめちゃめちゃズバズバ言ってくるんですよ何でもかんでもいやーなんか心に刺さるようなグサグサつって。 刺さるような言葉をねめめちゃめちゃゃ言ってくるんですよるーちゃんでまあ自分日本人なんでそんなあまりズバズバ言うタイプではなくてまあそこ我慢して我慢して我慢して結構ストレス溜まっちゃうってことは結構あるんですよねまあ、これは本当に日本と台湾の文化の違いっていうのもあるかもしれないんですけどまあ、日本では特にそのみんな同じでちょっと違ったりしたらいじめられちゃったりとか。 そういうのは結構小学生とか中学生とかよくあるんですよ。なんでお前これ違うんだよ。みたいな。なんで結構いじめられることが多くって、やっぱ。そこは日本と台湾の文化の違いって部分もあるのかなって少し思いますね。例えば忖度っていう言葉。最近日本。まあ最近じゃないけど、去年ぐらいの忖度、まあ、って意味も、まあ、相手の心を重んじてあえて言わないとか。相手の気持ちを考える。 まあ、日本ではそういう感じをすごい重視してるんですよね、まあ。特に台湾が重視してないって言ってるわけじゃないんですけど、国によってね、すごいコミュニケーションの取り方が、まあ、違うんじゃないかなと思いますね。まあ、日本は、まあ、相手の気持ちを最優先にしてコミュニケーションを取るんですけど、まあ、台湾は まあ本当にお互い言い合って本当にディスカッションをしてまあコミュニケーションを取っていくのかなっていうまあでもルーちゃんと話しててまあでも逆にすごいなんか羨ましく思う時ありますねなん、まあ、でかってい う, 言うとまあスピーチとかする時何でもズバズバ言う方がいいじゃないですかディスカッションとかでもまあやっぱり相手のことを重んじて何も言わないよりかは まあ、こういうふうに日本人と台湾人女性っていうことでル、まあ、ーちゃんはすごい言うけど俺は我慢するっていう関係だったんですけど最初は、まあ、俺も最近はすごいズバズバ言うようになってお互いにコミュニケーションを取るようになってると思いますルーちゃんも結構俺のことの気持ちを考えてくれて結構関係は良好になってます、まあ、あとね最後にまあ日本人男性もしもし 見てくれてる人がいましたら、すごい。日本えー、台湾の、えー、女性はズバズバ言ってくるんで。強っってい方行きましょう。頑張りましょう。えー、まだえ色、ー、々あるんですけどえー、今回は、えー、この辺で、えー、終わりたいと思います。まあ、もちろんねえー。台湾人の方が、えー、みんなこの紹介した通りだとは、えー、思ってないんですけど、ま1、あ、つの例として皆さん見ていただければと思います。 まあ、あとね、えー、やっぱり一番大切なのは、えー、相手とのコミュニケーションを、えー、しっかり取ることだと思います。ね、その、日本と台湾のどっちの要素も取り入れた方が、えー、個人的にはうまくいくかなって思ってます。はい、えー、それでは皆さん、えー、私たちの動画、私たちが私の動画を見てくれて、えー、ありがとうございます。これからも、えー、こういう動画をたくさん撮っていきたいと思いますんで、えー、よろしくお願いします。えー、See you next time! バイバイ ルーチャンルーチャンネル登録よろしくねチャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです